こんにちは、ファイアーツと申します今回は三重県の漁師の皆さんが夢見る大海原の舞台をテーマとした作品になっております漁師の方の熱い思い熱量を少しでも多くの皆様に届けられますように心を込めて精一杯踊りたいと思いますどうぞ手拍子足拍子心拍子のほどよろしくお願いします いざ荒波打つこの街で光を目たす者たち・海原の先に夢を乗せつファイヤーズ・2019大量 初通り波に聞けよ<笑><笑><笑><笑>「y o n アドクイションアドクイション」「テ 波が時を止めた波のうねりで嵐が凍り海の声が大地を揺るがす漁師の舞台に夢見る者たち。 浜辺に気づくは海の幸この先に見えるは大会の道<笑>み<行><笑><笑><笑>しるべだ <笑>ありがとうございます